寒さを乗り切るために毎日北海道張ってるよーって方も多いんじゃないでしょうか。ちなみにあなたは普段どの部分に北海道を張ってますでしょうか気になるお腹や背中、腰、なんとなく張ってるんではないでしょうかそれによって貼る部分が異なるとも思いますが、実は貼る場所によって効果が異なるというのを知ってましたでしょうか貼る場所によって冷え改善や風の予防、お腹の冷え解消に効果があるんです。そこで今回は目的別温め回路術に加えて回路なしでも体 がポッカポカになる目的別エクササイズを紹介していきます回路を張るおすすめな位置は大きく分けて3つ 風邪の予防や早く治したいという方は、北海道を背中に貼ってください。肩甲骨と肩甲骨の間、そこに回路を貼ることで、凝り固まってしまっている肩や僧帽筋が温まり、体が全身ポカポカになります。二つ目、体を芯から温めたいよって方は、名門という壺がある腰、ここにピタッと貼ることで芯から温まります。そして三つ目、 お腹が冷えてしまうよ。お腹が冷えてしまうと胃腸が弱る原因になったり、脂肪がつきやすくなったり、できれば冷やしたくないですよね。貼るべき部位は おへそから3本4本下のところにペタッと貼ることで胃腸が温まりお腹の冷えが解消できます次にエクササイズですスマホを持って座ってください初めに紹介した背中そこをしっかり動かすことで年中冷えにくい体が作れます手を前に伸ばして斜め上に引き上げます30秒行きましょうスタート斜め上に胸を張る感じで 肩甲骨を動かしていきましょう少し肩がだるくなるかもしれませんが30秒で終わりますから頑張ってはい OK 次にうつ伏せです腰の冷吻のツボを 動かしていきます腰の筋肉を動かすことで全身が温まります肩の下に肘をつきますこのまま上体を反らしていきます行きましょうスタできれば自分の腰の筋肉で体を持ち上げましょう 難しい人は少し手を添えて腰の筋肉を使っていきましょう、はい OK、ラストはおへそから両方下にある。 何点のツボです。ここをしっかり動かしていくことで、お腹が冷えにくくなります。体を起こした状態で足を伸ばしてゆっくり下げたら戻します。大きく動きましょう。起き規くの辛い人は寝てもいいです。行きます。スタートつま先は少し開いた方が足の力が抜けてお腹を使います。 しっかりおへそ下を動かしていきましょうはい OK ですお疲れ様でした今回は目的別回路を張る場所というのと回路なしで年中体が冷えにくい状態を作るメニューでした勉強だったよ頑張ったよって方はグッドボタンやコメントで教えてくださいご視聴ありがとうございました